おははようごござざいいまますすすラスカルでで本日の動画はですね久々に福岡に来ました。というのも本日訪れているのがホテルオリエンタルエキスプレス福岡中洲川端さんという新たにオープンいたしましたレストランブッチャーボック ミートバーさんという。こちらね、メニュー表の上にあるキューバサンドなんかをメインに取り扱ったレストランさんが新たにオープンいたしまして、いろいろと今回はご縁がありまして、そのオープンした直後にね、えー、撮影としてお伺いさせていただくことができました。まあ、レストランの撮影ではあるので、いつものようにとんでもない量の大食いというよりかは、通常提供しているキューバサンドの3種類と、プラスアルファでご飯物で提供しておりますガッパーホーライスやチキン カレーなんかこちらの主食系のメニュー5品を頂 い, いていこうと思っております今日はね羽田を7時半に出ましてただいま現在時刻12時前ということでまだね今日何も食べてないんですよなのでこちらのね美味しそうなメニューを各種いただいていきたいと思いますということでまずねご飯もの到着いたしました最初に到着しているメニューはこちらのアグー豚のガパオライスとチキンカリーの2種でございます で、こちらのメニューにはセットメニューとしてサラダとデザートがついてきますねで今回はまあこちらのサラダに青じそドレッシングプラスこれねマンゴープリンねめちゃめちゃ今ね美味しそうな匂いしてるんで出来たてをね早速食べていこうと思いますいただきますもうねものすごい匂いしてるんだよまずねちょっとね我慢できないのでガパオの卵割らせていただきます失礼いたします よいしょうー わ, っ う, ーわうまっそうじゃあはねめちゃめちゃ大好きなんでこれたまんないですねよっーいただきます<笑>ああうまっ スパイとねほんのりスパイスの香りもするしタケのコのシャキシャキとした食感がまたねうまい、うんうさん。ごめんなさいお腹空すいてたんでサラダからいくの忘れてました。<笑> で、画面越しに見ると普段の動画と見比べたときにものすごく小さく感じるね<笑><笑>そしたらちょっとこのパクチーもあえさせていただいてうーまそう<笑>うん かわいすぎる<笑>うん一品のサイズ自体はもちろん大きいものではないんですけれども味付けもしっかりしてるしスパイスのね香りもあるので一食食べた時の満足感はこれ十分だと思う普通の方はねお上の方は別としてねうん まずねこちらのガパオは即完食でございます<笑>そしたら続いてこちらのねチキンカレーということでこれもねめちゃめちゃうまそうなのよこれ見えるかないお肉もねゴロゴロめちゃめちゃゴロゴロ入ってる水とかないんであっ無水なんですね、はい、これなるほどスパイスと鶏肉の油とトマトの水分ぐらいですうわ うんうん、まスパイスの香りがねしっかり効いててまたね鶏肉も柔らかいんだけど溶けるって感じではなくてちゃんとね鶏肉のギュッとした食感も残りつつなんで食べ応えもねすごいあるうんうんうんすごいやっぱ無び目が違ってカレーの濃さがすごいですね またねこれ本格的なスパイスの香りがするんですけれどもいわゆるスパイスがダメな人の香りっていうのはあんまり使われてなくてもう独特な香りは特にないのでちょっとねスパイスカレーとか苦手だなって人でも食べやすいかもしれないうんうんでもやっぱりどうしてもこの ホテルに常設されてるレストランとかってまあ、いわゆるできたものというかイメージが強いですけどやっぱちゃんとこの場で作っている料理を提供していただけるのって本当ありがたいですよ ね, すねっ、うんうん、はいということでじゃあねチキンカレーも完食ということで最後に残すはデザートでございますよっうわうわうまそ<笑>うっすね<笑>ちょっと見えるかなこれ マンゴープリン皆さん見えますもうプルプルなのよ<笑>うまそ う, ういただきますおおうまうんこれうまいな<笑>滑らかさがね段違いうんまたねちょっと甘いだけじゃなくてマンゴーらしいほんのりとした酸味がね ででも400円なんですよね安すぎますよね<笑>よっうんはい今ねデザートも完食いたしましたまあとはいってもねもちろんこちらも主食ではございますがメインはキューバサンドなんでこれはね、まあ、僕の中では前菜的な立ち位置でいただいたんですけどとんでもないそんなことなかったもうがっつリとね 主役級の美味しい2品でございましたうん、まかったはいということで第2陣ですねキューバサンドの3種到着いたしましたまずは私こちらからかなこちらのサンドがクバーノというものですねクバーノは代表的なキューバサンドのメニューみたいで中の具材の方がローストポークとか生ハムやピクルスが入ったね。でこれめちゃめちゃうまそうなサンドでございますいただきますうん いい音。うん、まローストっぽく柔らかい。<笑>あ、これはうまいわ、うんあ。このピクルスの酸味がさ、ちょうどいいのよ、うん。これね、中の具材はこんな感じでございますね。ピクルスにチェダー。 でその下にもまた別のチーズが入っててローストポークかなで生ハムも入ってますねうんで今回このキューバサンドは全種ともにね単品で頂 い, いてるんですけどさっきね頂 い, いたサラダやデザートにドリンクがつくセットメニューなんかもあるんでぜひねお昼ご飯とかに来る際にはそちらお楽しみくださいこれ真ん中のちょっとビーフかな がまた熱いこれねビーフの具材の方なんですけど、まあ、こんな感じでチーズ2種にピクルスに、まあ、ビーフということでこちらのビーフがね和牛 100%、まあ、つなぎがね全く入ってない牛 100% のお肉でカメラ越しで伝わるか分かんないんですけどこんな感じでねパティがねかなり厚めでございますあうん、まっ 噛んだ瞬間に肉汁がジュワッと溢れてくるさっきのローストポークなんかは自家製のねマリネ液柑橘系の香りが効いたマリネ液にローストポークを漬け込んでいるので爽やかな風味とか酸味があってどっちかっていうとフレッシュな味わいだったんだけどこっちはねもう牛肉の肉汁とかブラックペッパーの香りがしっかり効いててこれはね完全にガッツリ系って感じただピクルスの酸味があるのでガッツリしてるんだけど重すぎないって感じですね うんですかがな量です、ねうん、100% のパティとかって聞くと結構ねぎゅっと詰まった平たい肉団子みたいなお店結構あると思うんですけど全くねそんなことなくてほろほろっと崩れるような肉質なんでこの、ね、肉の圧とかそれもねちょうどよくてやっぱパンが。 しっかりとした表面になってるん で, で柔らかいお肉とものすごく相性いいですうんじゃあラストかラストかも<笑>これ「ナというメニューでしてさっきいただいたクバーノとビーフのガッツ したバージョンなんですよなので断面図見ていただきたいんですがローストポークとねパティが両方とも入っておりますこれ、ね、食べ応えがすごいと思う<笑>いただきますうんうま 不思議とそのビーフ 100% だけだと結構荒々しい感じというかもう男らしいような味わいになるんですけどここにこのローストポークが加わるとなんかねまろやかさが増すんですよねちゃんとねこれはこれで別物のメニューになってます 僕も自宅とかで、まあ、よくねラーメンとか作るんで低温のチャーシュー豚チャーシューとかも作ったりはするんですけどなかなかねちゃんと火入れをした豚でこんだけ柔らかいのは、まあ、自宅じゃまず作れないと思うのでここまでねうまくいくことは僕も何回も作っても12回あって なないいかぐらほんとに多分柔らかいと心配される方もいるんですけどこういう断面図を見てみるとちゃんとね血合いもなくなってるぐらい火はちゃんと入ってるんですよでもほんとに柔らかさはね普通の低温調理のチャーシューの中でも断トツに柔らかいぐらい柔らかいローストとかーーちょっと食べてほしい ですね<笑>ちょっとねもったいない気がするんだけど。<笑><笑><笑> ということで本日はねちょっといつもの動画と違って大食いって感じではないんですけれどもブッチャーボックスさんのねランチ等で提供されているキューバサンドやご飯物を頂 い, いてきましたが正直ねそのデカ盛り会とか大食い会と比較しても全然ね遜色ないぐらいのこの満足感でございましたやっぱりね一品一品作り込まれてて本当にね味の濃さもそうなんですけれどもしっかりとした香りの強さとか本当にね手の込んだ料理ばかりだったのでちょっとね先ほどもお話ししましたがホテルのレストランだからっていうこの概念をね 僕もちょっと変えなきゃいけないなと思うぐらい。 全市ならね、本当に美味しかったです。で、こちらのレストランなんですけれども、ホテルの利用者さん以外でももちろん食べれますので、ぜひね、ランチメニューであったりとか、こういったデザート、サラダ、それに、このおすすめのね、キューバサンドはもちろんではございますが、美味しかったご飯ものも、ぜひ皆さん気になるメニューがありましたら、こちらのお店でね、食べてみてください。またね、ご飯を頼まなくても、この周辺はね、結構オフィス街だったりして、サラリーマンの方も多いので、コーヒーだけとか、まあ、会議にもね、使えるようなおしゃれな店内となっておりますので、ぜひね、そういった社会の皆さん